はいどうも名チャンネルです本日私はですねこちら見えますでしょうかインターコンチネンタル東京ベイさんの方にねやってきておりますでここはね寝てしまいましたはい今ですねヒルトン東京台場さんの方からですねゆりかも目で移動してきましてですね竹芝駅の方にね到着してこちらの今インターコンチネンタル東京ベイさんの方に到着いたしましたもうね今ね13時半でちょっと早いんですよね今回はですね 特殊なプランでですね、基本的には15時からですね、12時チェックアウトっていうね、アンバサダー特典が基本的には使えないプランとなってます。ちょっとね、早いんですけど、まあ難しいと思いますけど、ちょっと行ってみてね、あの、最悪荷物だけでも預かってもらおうかなっていうふうに思います。じゃあね、早速、チェックイン手続き行ってまいります。レイ君ね、ぐっすり寝てまーす。 あとね10分で14時でアフタヌーンティーが始まるみたいなのでアフタヌーンティーいただくことになりましたとりあえずね時間1時間制でウェルカムドリンクいただいてますなんかねチェックインできそうな感じですラッキーですはいそして、ね、ドリンクバーのスペースはですねセルフとなってましてこういったね紅茶だったりとかチョコレートとかねございますでお水だったりとかねコーラだったりとかフルーツジュースがねございます はい、アフタヌーンティーセットはねこういう感じのセットですねもうね手でつまめる感じでいい感じですねでドリンクだけねセルフで持ってくるような感じですはい、無事にねチェックインもできましたんでアフタヌーンティーいただいたらねお部屋の方に向かっていきたいと思いますさていただいていきましょうセ聖 ー, ー、いただきますうんサャーモンま もう一個ね、セボレーあってチキンっぽいですねうんはい今日はねこちらの2111号室というお部屋でございましてこの角ですかねお素晴らしい角部屋っぽいですこちらのね2111号室になりますじゃあね入っていきたいと思います行きましょう はい、それでは、ね、お部屋の方をざっくり、ね、見ていきたいと思います。入って、ね、すぐ収納があって、テレビだったりとか、荷物屋台があって、も荷物、ね、入ってますね。A、は、君、い、ソファー越しにおりますけど、こんな感じのねベッドという感じです。明るいですね、はい。ベッドパネルなんかもどうですかね、なんかカジュアル、高級感があるカジュアルな感じですね。ね こういったウッドなんかも非常にね、落ち着きのある感じのウッドを使われています。さあ、眺望を見てみましょう。結構ね、明るすぎるかもしれないですね。はい。眺望に関しましてはね、正面、お台場だったり、レインボーブリッジね、見ていただくことができますね。もう先ほどのね、キルトンのちょうど対象っていう感じでしょうかね。はい。であとはね、こっち側は、こういったね、シティビューを見ていただくこともできるという感じのビューとなってます。はい。 前回ね、泊まった時も確かこんな感じだったなと思いましたね。非常にね、ベイビューもシティビューも両方楽しめる眺望になっております。はい。それではね、お部屋の詳細見ていきたいと思います。まずね、ちょっと玄関の方に戻っていってですね。はい。玄関とかはね、こんな感じの白を基調にしたですね、作りとなっています。一見ね、なんかすごいカジュアルっぽい感じの、なんかね、クラシックというかヨーロピアンな感じしますけど、 はい。で、こちらですね。本日の場所が、ここの角部屋にね、していただいてます。エレベーターホールがここで出てね、奥の、このスペースになってますね。はい。で、入っていただいて、右手側がね、収納となってます。はい、こんな感じでですね。電気はね、つかなそうですかね。はい。上にね、枕があったりとかですね。はい。で、下にバスローブがね、 あったりとかかままあ、ハンガーなんかもねねございます、ね、はいあとは傘であったりとかスリッパ、アイロンアイロン台がねございます。靴べらとかシューブラシもございます。まあ、こんな感じの収納ですね。でバスローブに関してはまあ、特段ロゴ入ってないですね。すごいタオル生地でね、えー、とゴワっとはしてないかな。はい非常に着心地が良さそうなタオル生地のバスローブとなってます。 では、こちらのお隣の方は、はい、パジャマありますね。青白版、ウォーリーパジャマ。これはワンピース型ですね。はい、ワンピース型の、はい、パジャマとなってます。そして、セキュリティボックス、セーフティーボックスがあって、この下は、まあなんかね、特に入ってませんね。ここに、駐車員があるっていう感じですね。こんな感じの収納スペース。で、下にですね、 体重計があります。じゃあ、レイん、バッタしていいよ。ありがとう。はい。で、こちらの扉のところにね、姿見の鏡がありまして、ここを開けていただくと、水回りですね。じゃーんと。はい、まあ。こんな感じのね、水回り。シャワーブースが、このようにレインシャワーとね、シャワーがあって、タオルが置いてあって、ウォッシュレット。なんかね、先ほど言ったヒルトン。 東京台場さんとなんか作りに似てる感じでね、色味がね、ちょっと違うっていうぐらいですかね。はい。そして、こちらにお風呂があるという感じですね。いや、広々してますね。ね、めっちゃ広い。めっちゃ広いね。めっちゃ広いね。めっちゃ広い。はい。こんな感じで、まあ相当ね、広さありますね。で、これはバスソルトでしょうね。はい。で、鏡があって、 アグラリアのね、アメニティが置いてあります。まあ、結構ね、ここら辺も大理石使ってるね、結構贅沢な。でな。さっきね、音出てたんですけど、テレビの音がね、ここに、バスルームに来るようになってましたね。で、せっです。はい。で、下の方、ヘアドライヤーがあります。どんな感じでしょうかね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、ドライヤーはですね、黒いね、ナノイですね。あ, あ、結構ね、いい感じじゃないですか。 はいこんな感じのドライヤーが入っておりますで。下は特段入ってなくて、こっちも入ってなくて、ここら辺にですねはいボディタオルがあったりとか、歯ブラシとかね、はいこういったアメニティ類がございます。はいじゃあね、ねちょっとシャワー、どのくらいの水圧かね見ていきたいと思います。あ で、こちらはね、幹元のね、アメニティがね、ベッドございますね。はい。ああ、出た。難しいやつですね。レインシャワーと普通のシャワーがあるんですけど。えっ、ー、と、あ、これがね、多分、右側にしていただくとね、右ニらいですね、シャワーで、左側がね、レインシャワーって感じでしょうね。で、これを多分引いていただくと、出る。お、出た。怖い。はい。こんな感じの水圧。 まあ、結構十分なね水圧できますねはいこうね引っ張ると出るんですけど右、左であの温度がね調節できるので回しながらあのできるんで温度調整が難しいかもしれない、ね、はいまね、あ。洗面はねこんな感じになってますけど、まあ、意外とねタオルにこういったインターコンチのロゴがあったりして、ね、いい感じですね。はい ではね、お部屋の方に入っていきましてこんな感じでねテレビがありますこれシャープ製の32インチまあ め, めっちゃね大きいっていう感じにはないですねでねスプレッソマシーンとお水ねございますあここはね DVD プレーヤーがねございますねはいでここら辺は収納、えー、特段何もね入ってないですね あこっちにはね、リモコンだったりとかテレビガイドがね、入ってます。うん、ペットにライオンちゃんごロンしてると。はい。で、ここを開けていただくと、はい、こういう感じでですね、アイスペールがあったりとか、グラス類ですねあ。結構ね、ネスプレッソマシンのポーションが3種類2個ずつで計6個あったりとかね、グラス類がございます。 でこの上はですねシーバスだったりとか TWG のね紅茶なんかがあったりしますねあとお菓子がございますお菓子はいレイくんが狙ってますね怖いそして、えー、電気ケトルですねございますでこちらにね冷蔵庫があってあここにもねポーションがある冷蔵していいんだで、はい、こんな感じのねドリンク これはね、有料となってます。はい。面白い冷蔵庫にポーションがあるのはいいですね。はい。で、荷物置く台もね、結構なスペースがあります。で、この下、引き出しがあって、インターコンチのね、紙袋があったりとか、はい、こんな感じですね。上は特に何もありません。そして、デスクがこんな感じで、 ありますそしてね、デスクがこんな感じでね、ありまして、ティッシュだったりとか、あとはね、まあ、いろんなサービス類の案内がね、ございますね。はい、ね、間接照明があったりとか、電話機があったりとか、あここらへんはね、LAN ケーブルがあって、コンセントがね、はい、こんな感じでですね。 3カ所そしてランケーブルがあるという感じですねで。ランケーブルこうやってありました。下は特に開かないですね。あこの椅子なんかもねめっちゃしっかりしてますね。皮張りでいい感じです。では収納部ですね。ここ開かなくて、ここにはねソーイングセットが入ってきたりとか、なんか案内が入ってますね。はい、こんな感じのね。 テーブルとなってます。結構ねしっかりとした木を使われてていい感じですね。はい。はい、レイ君はねもうベッドに乗っかってる感じですね。私より先にダイブしちゃってますね。はいでこういったね机があってソファーが、ね、あるという感じです。で結構ねいい感じですね。天井もね非常に高くいい感じです。でベッドのね 足元の方にはこういったランドリーのね袋があったりとかします。じゃあね、ベッドパネル見てみましょう。まあ、こんな感じのね、間接照明がございまして、ここでね、電気をつけていただくような感じですね。これついてるのかな、もうわかんないですね。はい、で、ここらへんが iHome っていう Bluetooth のスピーカーになってますね、目覚ましとかね、一緒になってます。で、ここにですね、コンセントが2箇所だったりとか、 あとフロアランプのねコントローラーがございますこの下にははい聖書とかね入っておりますレイ君ねここの枕コロコロしたくてしょうがないみたいですねはいでは反対サイドね見ていきましょうあここね空気清浄機があったりとかあとエアコンのねコントローラーこんな感じでございます 反対サイドも一緒ですね。えー、電話機があって、間接照明があって、で、こちらの方の下にはね、コンセントが2箇所と、まあ、ちょっとね、コントローラーのランプがちょっと少ないぐらいかなっていう感じですね。はい。で、この下は特段何も入ってないという感じです。まあ、シンプルですけど、非常にね、使いやすい感じのお部屋じゃないかなっていうふうに思います。いかがでしょうか。今日はね、こんな感じのお部屋に、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 はい、速度ね、出ました。ダウンロード、下りが 15.82Mbps、アップロード、上りが 9.88Mbps となってまして、まあ、そんなにね、速くない。思ったより速くなかったなっていう感じですけど、まあ、通常のね、インターネット利用する分にはね、申し分ないのかなっていう感じですけどね、まあ、ライブ配信するとかだとちょっと不安定かなっていうふうに思います。はい、ということでですね、本日はね、ヒルトン東京お台場さんの方から、こちらですね、インターコンチネンタル東京米さんの方にね、お邪魔させていただいております。クラブフロアということでね、 カードはね、両方とも同じ景色のね、ルームキーとなってます。で、本日はね、角部屋でしたね、えー。21階の11号室、2111号室というお部屋となってます。で、今回はですね、インターコンチネンタルのタイムセールでですね、まあ非常にね、お安くクラブフロアに泊まっていただくことができるプランを予約取らせていただいて、まあ大体2万5千円ぐらいですね、サービス料税込み、込み込みで。で、えー、ただですね、その代わりアンバサダー特典のですね、 え、レートチェックアウトだったりとか、アップグレードはね、使えないという感じです。なので、明日チェックアウトに関しましては、12時という感じです。まあ、ただね、チェックインに関しましてはね、まあ、荷物だけでもね、預かっていただこうかなというふうに、13時半に来ましたところ、無事にね、チェックインができました。お部屋も整ってますということでした。えー、なので、もう14時からのね、 アフタヌーンティーいただいて、お部屋の方に来たという感じですで。ただね、アンバサダー特典のですね、2000円分のホテルクレジットであったりとか、ウェルカムアメニティに関してはね、付くという感じでしたので、えー、2000円分のホテルクレジットがね、付くという感じですね。で、クラブフロアに関しましてはですね、14時から16時がアフタヌーンティーがあって、17時半から20時半がですね、クラブラウンジの夕食、ディナータイムのありましてですね、今日ね、なんか説明を聞いたらね、しっかりとしたお食事を提供します。ディナーです。あの ディナービュッフェですっていうことをおっしゃってたんで非常にね、楽しみです。なんかね、前回はそんなイメージなかったんですけど、今回はね、結構がっつりちゃんとね、お食事ですよっていうことをおっしゃってたので、非常にね、楽しみだなっていうふうに思います。で、ウェルカムアメニティとしてですね、私ポイントではなくてですね、またね、ドリンク券いただきましたので、またバーの方でね、ちょっと使っていこうかなっていうふうに思っております。もしね、使わなかった場合はポイントにっていうことでチェックアウト時にお話しすればポイントをいただくことできますんで、で私はいつもね、そういうふうにさせていただいてます。 はい。という感じでですね。まあ、今回ね、お得にですね、インターコンチネンタル東京ベさんの方にね、お邪魔させていただいてまして、まあ、私ねこちらに宿泊させていただくのは2回目で、1回目はね、デザイナーズスイートみたいなところにね、宿泊させていただいたんですけど、まあ、ね、この普通のお部屋、クラブルームのスーペリアルームなんですけれども、非常にね、十分なお部屋かなっていうふうに思いますね。これがね、クラブフロアも使えて2万5千円だったら非常にお得じゃないかなっていうふうに思います。はい。ということでね、 れ、まあ、レくんもねなんかいろいろ遊びたそうなので、まあ、アフタヌーンティー先ほどチェックインの時に頂 い, いてしまったので、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいて館内散策しながらイブニングカクテルの方にね挑んでいきたいと思いますということで行ってまいります。これパ じゃあ、ね、今ね、17時半もありましたんで、これからね、クラブラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、カクテルタイムね、混んでるみたいで、一室ね、潰して、こういう感じでですね、席を設けてますね。はい、という感じでね、ご案内していただいております。はい、今のところはね、貸し切り状態なんですけど、隣とか来たらちょっと気まずいかなっていう感じはしますけど、まあ、一応ですね、やっぱりね、時間制で1時間制という感じになってます。はい、まあ、ちょっとね、楽しんでいきたいなというふうに思います。YouTube? 夜景はねこんな感じでお台場の観覧車だったりとかね当然ねレインボーブリッジなんかもこんな感じで綺麗にね見ていただくことができますはいシャンパンねお持ちいただきましたじゃあねシャンパン、まあ、スパークリングイヨですねいただきますまあね ま, まあねちょっと混んでるからねちょっと取りにいけるかも微妙ですけどね取れれば取りたいなと思います んうん、はい妻がねピックアップした品です、まあ、スタッフの方がね持ってきてくださいましたまあサラミだったりとかサーモンとかプチトマトとかねでございますプチトマト食べるだだだだだはいそしてねこちらがカレーとですねこれなんだろうポテトとかね唐揚げみたいのとかあと煮物みたいのがありますね美味しそうです 食べる赤色トマト食べる。これで食べる？はい、どうぞおう、はあ。うん。美味しいトマト。うん。うん。テ、うん、ィックね。トマト好きなんですよね。はい、また使います。はい、そしてね。あとこういったね。チーズなんかがございます。私もねこれから取りに行ってみたいと思いますけど、写真がね撮れるかはちょっと分かりません。 はいでね私のターンで今ねこういったハヤシライスとかですね豚肉のポトフだったりとか唐揚げとかねてんこ盛りで持ってきました<笑>まあこんな感じでね持ってきましたんでほぼねもう今貸し切り状態なんで動画もね撮りやすいですただね並んでるところのビュッフェ台はねちょっと撮ることは難しそうですまあ大体ねここにあるのが大体っていう感じですねはいじゃあねいただいていきまーす唐揚げ 結構ねボリュームありますねうんうんうまいはいじゃあね続いてこちらの豚肉のポトフもうチャーシューですねもうバラでめっちゃ最高ですうまっあ薄味で本当にねポトフの薄味版って感じ結構ねボリュームありますねこれじゃあね食べ進めてねお部屋の方に戻っていきたいなというふうに思いますこういったビール類とかですね カクテルとかねございます、はい、こういった、ね、ポークポトフだったりとかポテトグラタンですねあとはね唐揚げの甘酢あんとご飯、奥にねハヤシライスがございますそしてねサラミサーモンマリメクルミレーズンパンとかパンプキンサラダがございますはいごちそうさまでしためちゃめちゃね美味しかったです結局ねこのお部屋誰も来なかったですもう貸し切り状態で最高でしたまあねたらふく食べましたんでこれからフィットネス行ってですね 動画を撮ってこようかなと思います。動画を撮ってお部屋に戻ろうと思います。はい。8階にはね、ドックスフレンドリーラウンジみたいなのがあるみたいですね。面白い。はい。18階、19階がエキゼクセティブフロアで、20階以上がね、クラブインターコンチネンタルルームという感じになってます。はい。残念ながらね、ジムは今、休業中ってね、書いてありました。ただですね、フィットネスは休業中なんですけれども、もしね、医療であれば、 浜松町のゴールドジムご案内しさせていただくことは可能ですということでしたすごいですねはいなのでこれからですねアンバサダー特典であります無料ドリンク券ねありますんでそれをねハドソンラウンジとニューヨークラウンジでね2枚ありますからいっぱいですね頂 い, いていこうかなっていうふうに思いますじゃあね行ってまいりますおはようございます はい、こちらね、いちごの。ノンアルカクテルをで、ね、作っていただきました。結構ね、入る感じということなんで、ね。こちらをいただいてまーす。じゃあ、ね、いただいていきます。うまあ、さっぱりしてますね。うん、めっちゃさっぱりすそれ、このおしぼりがめっちゃいい匂いですよ。はっかりいただいてね。 別のお店、もう一軒行きたいと思いますこちらではね、このパイナップルのやつを オーダーさせていただきましたいい感じですねはい、じゃあね、いただいていきますあ、うますごいね酸味があっていい感じですねさっぱりしますうん、うまい尻尾にね、飲むならあちらのね、ハドソンラウンジかなと思いますけどなんかね、談話しながらねあの飲んだりするのはのニューヨークラウンジが非常にね 贅沢な感じでいいんじゃないかなと思いますね。はい、使い分けられるのでいいですね。これがね、お部屋の方に戻ってライブやっていきたいと思います。ということでね。また明日の朝朝食でお会いしましょう。おやすみなさい。 きのうもね、ぐっすり眠ることができました、めちゃめちゃね、いい感じでした。なんか比較的ね、ベッドは柔らかめなんですけど、結構ね、体になじむ感じでしたね、まあ、若干ね、枕が柔らかすぎて低い感じが気になったかなっていう、個人的にはですね、思いました。今日もね、見てください、もうめちゃめちゃね、いい天気です、もう白飛びして見えないと思いますけどね。はいででななんやかんややかすねねももう間もなく、ねえー、10時 なるところでございますので、もうこれからね、朝食の方を食べに行こうかなというふうに思います。シェフズライブキッチンではなくてですね、クラブラウンジでの朝食となりますのでね、はい、まあちょっとね、またビューフェ台とかちょっと混雑するのかなというふうに思いますので、もしね、取れるようであれば取ってこようかなというふうに思います。ということで、行ってまいります。あは何おはお箸。 <タッ> okay はい、今ね席の方にご案内してだいてる、ね、もう今10時ぐらいですけどどうでしょう7割ぐらいお客さん入ってる感じですかねはいこれでいいかなはいはいはいはいは何？はれはお箸。はいまずはいな感じでサラダの方とクロワッサンとチョコデニッシュですね。 まるまるいこういうの。マリマリトマト。これ、はい。マリ。うん？これトマト。まるまるの方がいいの？まるまるだとプチってなっちゃうんだよ。あれはマ、はい、そしてねハッシュとかソーセージハムとかねシュウマイがねございます。お魚なんでしょう？サンマでしょうかね。 どうしようか。ソーセージ。ーーうん、はい、じゃあ、これでいいかな、ソーセージ。 人参、またブロッコリー人参、ブロッコリーまたソーセージ あ, あとねこういったね筑前煮だったりとかきんぴらごぼうとかね漬物味噌汁がねございますそしてねフルーツはねこんな感じとあとスクランブルエッグとピンにはねゆで卵もありましたね はい、で私のはねご飯とですねパンもね8種類ぐらいあって結構豊富だったんですけどそのうちの4種類そしてスクランブルエッグと味噌汁とかねおでんこ盛りで持ってきましたそれはね珍しく牛乳をね飲もうかなと思ってますはいじゃあ ね, い た, い, い,、はい、ゃあねいただいていきますはいじゃあねいただいていきます厚揚げうん優しい味うまいサバですね うんうん、はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。 今回のニューヨークラウンジブティックの方ではですね、こういったお菓子類も含めてですね、様々なものがね、売られてますね。はい、こういったね、ショートケーキとかですね、ピスタチオとか、全部ね、美味しそうですね。はい、こんな感じのね、バッグなんかもね、売られてるんでしょうかね。いい感じですね。こういったボンボンショコラなんかもね、売られてます。黒い箱にね、インターコンチネンタルって入ってて、おしゃれですね。 アメニティのアグラリアであったりとかですね、こういったパジャマ、あと今治タオルの、ね、インターコンチネンタルのタグが入ったタオルだったりとか、パジャマ、アスローブなんかも、ね、売られてますね。はい、1階の、ね、ニューヨークラウンジブティックの方にやってまいりました。はいごちちでしためちゃめゃゃね 美味しくご飯いただくことができました。で、食事終わった後にですね、1階のね、ニューヨークラウンジブティックの方に行ってきました。そしたらね、やっぱりね、ホテルのタオルとか、アグラリアのね、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなんかもね、売ってましたね。昨日私見た時にはですね、もう全然スイーツにしか目がね、行ってなかったっていう証拠ですね。はい。まあ、無事にホテルグッズも1階のね、ニューヨークラウンジブティックの方で売っておりますという感じです。で、まあ久しぶりにね、こちら、インターコンチネンタル東京ベーさん宿泊させていただきましたけど、めちゃめちゃね、 よかったです。はい。なんだろうな。非常に高級感もありますしね、えー。どこかね、懐かしい感じもあってですね。非常に落ち着くホテルだな、っていうふうに思いました。まあ、ただね、ラウンジの方は、まあ、やっぱりね、ビュッフェ台が狭いので、ちょっとね、混雑するところはありますけど、 入場待ちとかまでねまだ至らないような状況だったので比較的ね、えー、まあちゃんとね食べれたなっていう感じですけどただ人によってはね60分の時間制限になってますんでねゆっくりできないっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、そこはねちょっと好みとかあるかなっていうふうに思いますけど私的にはね結構非常に大満足のホテルでございました。はい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 航空機搭乗レビューあと旅に関するお得情報など発信していっておりますんで是非ね情報の取り逃しを見逃しないようにですねチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回次の動画をお待ちいただければ幸いですということでねまた次回次の動画でお会いしましょうバイバイ